皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年12月15日、今回の新作家具はこの3つですね。忘れずにレプリカにしておきましょう。そして、今日のスゴ場ですが、なんとか7万8000点くらいまでは来られました。ただ、私の目の前で11万点を出していった人がいるので、まだまだ負けられません。 代々のラクリマが10個溜まりましたので、早速断罪の指輪を強化してみましょう。とりあえず最大 HP を強くしてみます。なるほどですね。今のバージョンでは1段階しか上げられないようです。つまり、あと20個集めたらとりあえず終わりということになります。ただ、今後効果を付け替えたりする可能性を考えたら、もう少しだけ続ける必要がありそうです。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。